ここ裏は、えー、大変楽しみにしてまいりました。えー、元気よ踊りますので皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。で、<笑>えー、私たち今日発表します踊りメドロギン商店街の温度を入れまして元気よ踊りますのでどうぞ。 お楽しみにいただければと思っています。では踊ります<音> いただいたお客様にご挨拶ありがとうございました中村でしたさようなら